こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ大徘徊数論とセット。まあ、数学に関する競技プログラミングの問題について説明します。授業始まる前に一つのリマインダーです。あの、t w i n ズでは、えっと、授業評価アンケートが開始しました。皆さんぜひご意見をください。では、授業に行きましょう。あの、まあ、プログラミング チャレンジとか、まあ、どのアゴリスムでも数学が必要なこ と, うことと思いながら、じゃあ、あと数学問題って、競技プログラミングの中でどういう意味なのかってですね。今回の授業で、えっと、2つの意味で数学問題を扱っています。1つはビッグナムと、えっと、数論を扱う数学問題。でもう1つが基下の問題。基、ま、下、あの問題、来週になりますので、 今週がビッグナムと数論と組み合わせ論についてお話しします。では、まず数論とモジュールについてお話しします。数論、ええっと、ビッグナムっていうことは何ですかというと、あの、まあ、普通の方、なんか、えっと、プログラミング言語の一般の方に入られない数字です。 一般のプログラミング言語方が2バイトとか3バイトあと4バイトとか8バイトとかまでいくんですけどでもまあえっと数学の問題を考えるとそれを超えるのはあまりそんなに難しくない例えば会場だけの話にすると20号の解除がもうあの26桁の数字になりますのでロングロングにも入られません で25はそんなに大きくないので、会場を使う計算をするときに、まあ、簡単にビッグナムが必要になる。そしてビッグナムの扱いについてなんですけど、今までこのコースはまあ C++ を進めてきていますが、ビッグナムの場合だと多分 C++ で扱いにくいと、まあ、なんかあの、あと普通のライブラリーに入ってないので、 あと、ビッグなもの問題の場合だと、まあ、Java とか Python とかを使うのは、まあ、競技プログラミングの観点からすると、まあ、ちょっと扱いやすいってことですね。あの例えば Java の場合だと、ビッグインタージェクラスがあって、Python だと、まあ、クラスじゃなくて、まあ、あのなんか自然にビッグなものを扱いをすることができます。 で、えっと、Java の BigInteger の使い方の例です。このプログラムだと、あの、b i g n の足し算と割り、えっと、まあ、足すと割りをやってます。ですね。ころば、まあ、なんかここですね。あの、まず b i g n u がいくつかのコンスタントがあります。1とか2とかですよね。で、あと、スキャナのオブジェクトの中に NextBigInteger っていう関数があって、それは、えっと、b i g n の入力となります。 ビグナムの足し算とか、プラスではなくて、まあ、このオブジェクトの中のアッドとか、えーと、ディバイドとかを使いますですね。で、出力するときに ValueOf、まあ、とかを使います。はい。で、あとはなんか Java のビグナムのあとオブジェクトのあたりのクラスの中にある、あと、 有効な関数、えっと、まあ、ああと、役に立つな関数とか、アッドとかサブトラックとマイナスの話ですね。multiply ってかけ算ということですね。パワーは、なんか、かいえっと、まあ、ああの、二乗とか三乗とかですね。あとはモ、モードモジュールとリメインダーとかですね。 あとは、なんか、あの、ここはね、ビッグナムじゃなくても結構役に立つな、あと、関数なんですけど、中、えっ、ー、と、中ストリングの中で数字を入れると、その数字はベースになります。だから、例えば、4中ストリング2ってすると、えっ、ー、と、100が出てきますですね。あの、ュ中ストリング2にすると、101とか、5中ストリング3にすると、まあ、その3ベースで5現れることですね。まあ、これは、なんか、えっ、ー、と、 プログラミングコンテストにたまにそのベースの変更が必要なときにはこれは結構役に立つね。あと、イスプライムで、このビデオの後でなんかプライマリティテストについて話しますが、イ ス, あのイスプロボブプライムがえっと確率的にとプライマリティテストを行う関数となります。まあ、競技プログラミングではなんかあまりそんなに確率的なアゴリズムが入ることがすごく少ないなので、 まあでも、それ以外だと、なんかプロアイスプロールプライマは結構早い関数ですね。で、あとは、なんかまあ、あの、ビグナムのクラスとか、パイトとかを使うより、もう一つのビグナムの扱いは、えっとそのモジュールのアリティ、モジュールの計算のやり方であります。ですね。これが何かというと、まあ、あの、S っていうプライ、えっと、S っていうえっとスイン数を持っていて、で、その、あの、 N, n モジュール S にするといろいろな計算ができます。例えば、a プラス b モジュール S が a モジュール S プラス b モジュール S プラス s モジュール S っていうあ、あとなんかその、n 乗とかをかけると、an 乗モジュール S が an 乗割り 2×an 乗も割り 2×an 乗, 乗, 乗モジュール S。an あとモジュール2のモジュール S。 こうすると、まあ、an 上のモデュラスを早く計算することができますし、で、えっと、まあ、ビグナムをの扱いする必要がないっていうことなので、もう、あと、すべての計算はモジュールで行っていい場合だと、まあ、こういうふうな、えっと、計算型を覚えていると、ですよね。今回の、あと、課題の一つが、こういうふうな計算が必要となります。 まあ、それはこのですね、なんかオーシャンディ e プ m a k e r s m これはまた今回の課題の、今回の宿題の第一課題です。このオーシャン・ディップ・メイク・ e r s m a のサマリが、まあ、ビッグナムが入力がきます。なんか100桁ぐらいのビッグナムです。で、その100桁のビッグナムが、っと、二分ですね、なんかバイナリーの形で来ます。1010ってことですね。で、 この課題の目的は、そのビッグナムが、えっと、1310ロな位置に、えっと、割りができるかどうかをテストする。ですね。まあ、あの、ですね。これを、なんか、これは0であれば true。なんか、これは0じゃなければ false っていう出力になります。で、やり方は2つね。今まで勉強したことで。1つが、あと、ビッグナムのクラスで、あと、 n を読み込んで、で、これを計算する。まあ、これは結構、なんか、クラスのそのままで使って、結構早く解けます。で、もう一つが、前の、えっと、前のスライドの計算を使って、ビグナムを使わずに、えっと、この計算を行うことです。ですね。バイナリーなので、まあ、その大きな数字の2乗、プラス大きな数字の2乗、プラス大きな数字の2乗と考えて、 まあ、この三つの数式で、えっと、この1010の入力を、ループでえっと処理することができます。これは結構面白いプログラムになるので、余裕がある人が、この二つ目のやり方はぜひやってみてください。では。 次は、あの、数論について少しお話しします。まあ、数論っていうより、あの、数論の理論までいかなくて、なんか、あと、競技プログラミングに使う数論ですね。これ何かというと、あの、素因数のテストですね。なんか、ある数字が素因数ではあるかどうかをテストすることです。あとは、なんか、ディフュージョンとリメインダーですね。 <笑>最後に、あの、セクエンスと組み合わせについてお話します。まあ、素数のテストについてですね。あの、まあ、な知ってると思うんですけど、素数とはなんかインタジゃであり、1より大きくて、で、1と自分で割り当てることができるんですね。で、えっと、素数のテストはどうやりますかですね。 まあ、あの、単純な方法ですね。なんか前端策で考えると、あの、まあ、D をとって、D から2、3、4、5、6、7、1、一つずつで、あの、N 割り D イコール0。N 割り D イコール、N モデル D0 であれば、N が素数ではないということはテストできます。まあ、これは O of N の、あとモデルの計算ですね。結構時間がかかります。 これは、ちょっと枝切りを考えると、一つの枝切りが、えっと、まあ、みんな、これは高校で学ぶと思うんですけど、2から n じゃなくて、2からの、えっと、<笑> n の、えっと、二乗根ですね。あの、square root of n。そうすると、なんか、あの、結構、コストがオーフ、o of, sqr root of n, o of の、えっと、二乗根となります。でも、もう少し考えられますね。例えば、なんか、あの、 2, 3, 4, 5. なんか2、えっと、割りにてなければ4、4, 6, 8とか、あの、なんか母音、合数に割る必要はないですよね。だから、えっと、奇数の数字だけでテストしてもいいんですよね。だからオーオフ、O of square root of A の割りにとなります。でも、もう少し考えると、これはもう、もっと、あの、小さくすることができます。 これは、と2と e スクエアルートの n の間の素数だけをテストすることですね。素数だけのリストがあれば、このテストが o f s n 割りログの e スクエアルー n。これは非常に小さく、小さい数字になります。ですね。まあ、あのもちろん n が大きくなると、これはどんどん大きくなるんですけど、でも、あの競技プログラミングにおけるとプライマリテストの場合だと、こういうふうなテストであれば、 随分早いではないかと思います。でも問題は、あの、ソースを計算するために、その前のソースを知る必要があるんですね。それはなんかちょっと、なんか、最近の考え方になるんですけど、まあ皆さんもう競技プログラムに慣れてるなら、まあこれは動的プログラミングじゃないかと思われます。まあまさになんか、えっと、動的的になんかソースのテスティングをすることが考えられます。で、アイディアとしては、なんかその、 総数のテストを見つけたい。1から n のすべての総数を見つけたい。ですね。どれぐらいあるのかって考えると、例えば1から10の6乗 の, 10 の, 6乗の2乗根の間に100、200ぐらいある。ですね。これは結構数字が少ないんですよね。10桁の数字の2乗根の間に1万ぐらいの総数しかないんです。 だから、総数の数は結構少ないなので、総数だけをテストすると、あの、その総数のテストが結構早くなります。ですね。今回勉強する方法が、シーブオフエラストアテ t ゼラストアテ i シー e 法って言うんですよね。シー e 法のアオゴリスムが、まあ、このスライドでまとめてます。ですね。アイディアとしては、まず、すべて、えっと、1から えっと、n の二乗根の間にすべて true のアレイを作ります。で、そのアレイにループします。ですね。あの、もし、あれ1、えっと、c v i が true であれば、じゃあ c v i が総数ですので、その総数のリストに追加します。で、c v i が true であれば、じゃあ c v i の回数はすべて false にする。ですね。例えばなんか、 2から始めます。2はなんか始めてるから、始めから true なので、じゃあ2は true ですので、3の回数4、2 の, と2の回数4、5、4、6、8とか、それは全部、あと、false にする。ですね。<笑>で、ループ、あと、プログラムは、まあ、なんか例えば Python だと、まあ、あ C とか Java とか同じものなんですけど、こんな感じです。 まず、プライムのリスト。これはなんか、あと、返すためのリストになります。で、これは先のシーブのリスト。すべ、すべて1で、すべて true に始めます。で、えっと、0、1が、まあ、プライムではないですね。0と1は素数ではないですね。だから2から始める。で、えっと、シーブ i が素数であれば、まあ、i をプライムに追加して、で、j が i×i ですね。 これなんで i×i? なんか i の回数って言いましたんですけど、なんで i×i でしょうかって、なんかそれをちょっと自分で考えてみてください。面白いユニットになります。結構、これはまあ、これは枝切りです。ですね。枝切りの方です。で、i, j がえっと k より小さければ c i v j が false になって、で j がえっと i を足します。次の i に行くんですね。例えば2の場合だと j が4から始めて、 で、4が0、で、6が0、8が0とかですね。3です場合だと、J が9から始めて、で、9、えっと、あと12、15、18とかになります。ですね。で、最後になんかプライムのリストを返します。で、あの、シーブ、シーブ法を使うと何が考ますなんか、シーブ法の計算コストが、まあ、K、 k までの総数をすべて計算すると o of k の log log k まあつまり o of k プラス何かでもあの全探索 n の総数のテストが前も考えたときになんか全然総数 の, のリストだけを考えるじゃなくて1から n の二乗根をなんかテストすると o of square root of n 割りにですので sieve の計算コストが 全員探索の計算コストとほぼ同じですよね。じゃあ全、シーブがやる意味があるかですね。じゃあ、全員探索だけでやればいいか。それは結構、なんか、あの、面白い考え方です。なんか、あと、プログラミングコンテストだけじゃなくて、あの、ど, のどういうふうな、なんかあの、アゴリズムの、あの、計算コストを計算するときにとても重要なポイントなので、これはぜひ皆さんを覚えておきたいと思うんですけど、 アモタイズドコンプレックシティの話です。日本語にすると、焼却解析ですね。焼却解析か何かというと、あの、一回計算を準備しておいて、で、その時にコストがかかるんですけど、あの、その後で、あとそのコストが何回もあと、そのコスト、その大きな、大きいコストの計算をの、の値をチェックする。まあ、そう考えると、なんか、あの、 ボトンアップの動的プログラミングもそうですし、まあ、従業の一番前の、えっ、ー、と、なんていう、そういうふうな、探索のキー構造もそうなんですね。つまり、えっ、ー、と、例えば、一回だけソースのテストをすると、まあ、やっぱりシーブを使わなくていい。なんか全探索を使いましょう。だけど、あと、問題によってソースのテストがいくつかが必要であれば、 シーが早いです。まあ、最初は全探索を1回やった感じで、でも、今度は n が k より小さければ、シーをテストするのは o f 1となります。ですね。あと、なんか n が k より大きいければ、でも k の2乗より小さければ、あの o、o f えっと、n の2乗根割り n ですので、もっともっと小さくなります。 で、えっと、プログラムを開始するときにシーブを計算して、で、次をなんかシーブをチェックするだけですね。なんかま あ, あ、動的プログラミングのようなあの結果をメモして、その結果を使うことです。これはまあ、いろいろなプログラムがそういうふうな客上、えっと焦却解析をやるので、あの、プログラムの計算コースと計算するときに、ただのループのコストではなくて、そのループはどれぐらい本当にやるのかを、あの、計算しないといけないですね。 例えば、どんな問題どんな時に、なんか複数の素数を計算する必要があるとか。まあ、あの、一つが、プライムファクトリゼーション。まあ、つまり、えっと、因数分解の時ですね。では、因数分解についてちょっとお話ししましょう。因数分解、まあ、素因数分解ですね。素因数分解が、っと、ある数字に対して、その素数を に分解すすることですね、まあ、皆さん多分知ってると思うんですけど、それぞれの数字の素因数分解がユニークなんですね。これはなんかフンダメントテオレティックのアトリミティアリクス。だから例えば、1200が 2×2×2×2×3×5×5。で、他の素因数分解がないし、で、この素因数分解で他の数字に達さない。ですので、まあ、これはいろいろなあの役に立つ使い方があります。 ですので、すべての数字に対しては、p1e1、p2e2、pnen。p は素数で、e が、えっと、ま、整数ですね。まあ、これはなんか、あの、暗号化に結構使います。だから、なんか、その素因数分解の早い計算方法がとても重要です。プログラミングチャレンジで、なんか、なんか、競技プログラミングで出る 素, 素因数分解が前端作、っと、ま、全探索、シーフで全探索をやるか、 あとは、divide c o n u r ですね。なんか、s i があって、で、その数字の中に一番小さいなソース、なんか、割り当てるソースを見つけて、で、その数字を小さくしてで、で、なんか、あの、再帰的に検索をすることとなります。まあ、これはこういう、あの、こんな感じとなります。例えば、あの、n のソイス分解をやりたいときですね。このアゴリスムが使えます。<咳> まず、シーブは前もって計算して、で、あの、ピエフが、あと、ゼロの。ピエフか、あとエヌより小さければ、つまりエヌ N、エフがエヌあの、エヌより大きくない場合だと、なんかその、ピエフまあ、プライムですね。プライムがエヌはプライムに割れるなら、そのエヌが小さくして、で、その素因数を、 あの、リストに入れます。で、これで、あの、繰り返します。これで、なんかそういう質問がでます。これはもちろん、なんか、あの、N が大きければ大きいほど、これがすごく時間がかかることがなりますが、でも、まあ、あの、シーブで一部、えっと、ソースを前でテストすると、あの、競技プログラミングにとっては、ま、結構十分早いアオグリズムとなります。で、これはどんな時に使うかというと、 例えば、なんか、あの、素因数じゃなくて、すべての因数を計算したいんですね。まず素因数分解をやって、で、素因数を持つと、なんか、因数の数が数えられますですね。例えば、1200の場合だと、2の4乗かける3かける5の2乗。で、因数の数が、まあ、4乗なので5かける2かける3ですので、 あの、千二百の因数の数が三十となります。で、その三十を計算するには、まあ、こういうふうな、あの、ペムテーションで、なペムテーションじゃなくて、なんか、組み合わせ、全組み合わせを探索します。ゼロゼロ一が、まあ、五が千二百のえっと因数ですね。で、ゼロゼロ二が二十五も千二百の因数です。で、ゼロ一ゼロが三も千二百の因数です。で、これをなんか、あの、ループすると、千二百の因数をすべて見つけます。もちろん、あの、 プログラミングあの、プログラミングチャレンジの中で、例えばこの因数のセットの中にある特徴がある因数を見つけてくださいっていう問題があり得ます。これはなんかあの今週の課題ではないんですけど、まあこんな感じです。あの、M は N の解除を割れるかどうか。で、MN が結構大きな数字なので、 n の解除が、まあ、巨大な数字って考えられますですね。n が、例えば n が2の3乗、0 2の30乗であると、n の解除が本当に、なんか、あの、ありえないくらいのサイズの数字になりますので、でも実は、あの、これは、なんか、すべてを計算する必要はないんですよね。前の、今まで見たサイドのを考えると、 よくよく考えると、なんか、の N の解状を計算せずに、N の因数をチェックして、で、M が N を 割, 割れるかどうかをチェックすることができます。まず、FM が M の素因数を計算します。で、N 解状の素因数があの、1の素因数と2の素因数と N の素因数ですね。なんか n 解除が1かける2かける3かける4とか、なので、あの、n 解除の素因数が、なんか、1の素因数かける2の素因数かける3の素因数かける4で、なんか、これは、まあ、ユニオンとなります。ですね。だから、えっと、m 割り、m が解除を割れるかのテストが、あの、m の素因数が n 解除の素因数のサブセットであれば、っていうことですね。 ここからわかります。ですね。これは。じゃあ、このサブセットはどうやってテストするかというとですね。例えば N が6の場合だと、N の解除が 2×3×4×6 ですね。だから 2×2 から6の、えっと、そういう数を計算して、で、M がこのサブセットになるかどうかをテストすることができます。まあ、これはいろいろな枝切りをすると、あの、チェックすることは可能です。 じゃあ次はエ u クリード法についてちょっとなんか見てみましょう。まあ、エ u クリード法みんな知ってると思うんですけど、あの最大公約数を計算するためのアオグリスムとなりますですね。GCD 最悪公約数ですね。GCDAB が D が D 割り A と D 割り B となります。で、エ u ク l i ドが O of log A ですので、結構まあ早いアオグリスムとですね。 で、えっと、エ ク, エクリード法だけじゃなくて、に対して、エクステンデドエクリード法、まあ、プーェライザ法でも、いう話、っていう名前もつけますが、プーェライザ法が、えっと、最大公約数だけではなく、x0 と y0 も計算できます。x0 と y0 が、a×x0 プラス b×y0 がイコール d。で、エクステンデド GCD は、ま、こんな感じです。ここまでは、えっと、GCD と同じなんですけど、 これだけ、なんかと、y1 と x1 を計算して返すことです。で、extended GCD は、あとよく、なんか、dialphantine equation を計算するために、競技プログラミングで出てきます。ですね。今週の宿題でも、なんか、dialphantine equation の課題を一つが出ます。それは何かというと、d が ab の GCD であれば、d が A と B の、あの、成形組み合わせのすべてを割れる。ですね。まあ、ということが、どの AXBY でも、どの C イコール AXBI であれば、C は、えっと D は C を割れることができます。ですね。これは、あの、この署名を見たいなら、なんか、あと、今度、なんか、秋書きの、あと、マップフォーコンピュータサイエンスに参加してください。 で、これを割ると、あの、じゃあ、あの、X と Y を計算したい場合だとですね、あの、D は C を割れないであれば、じゃあ、あの、そのソリューションがない、そ整数のソリューションがないですね。D、うん、あと割り C であれば、じゃあ、まず、あと、Extended GCDD、X0, Y0 を計算する。で、X0, Y0 が、なんかその、あと、条件に、あと、あと、制約条件になんか満たさない、 回答であれば、でなければ、じゃあ、XNYN をえっと計算します。XNYN がこの反復で計算することができます。まあ、こんな感じの問題が、っと、普通です。例えば、なんか、あの、N 円があって、い例えば、839円で、あの、X のお菓子と Y のお菓子を買いたい。で、X のお菓子のコストが25円。 で、y のお菓子のコストが18円。で、x は、なんか、ちゃんと839円でちゃんと使うために、x はどれぐらい買えるか、y はどれぐらい買えるか、ですね。これを解くために、まず、えっ、ー、と、えっ、ー、と、extended GCD d で d と、XY、x0, y0 を計算します。で、この x, y だと、なんか d が1ですね。まあ、これはお互いにソースだからですね。 で、x0 がマイナス -5、y0 が7。これは、あと2 5ス5プラス1 8る7は1という意味です。で、1は839が割ることが、割れるので、じゃあ何かこの問題が、あの、答えがあるとかがわかります。で、このエクエーションが839で、あの、かけると、2 5ス5 かける839プラス18かけるマイナス7百九十えっと39っていうことこれはなんか839円になりますがこれはもうマイナス5になるのでマイナスのお菓子を買うことができないのでこれはまあ売るということですねだからなんかあと X もなんかポジティブで Y もポジティブになるためにあのこの X0 を反復しますですね Xn が X0X0 Y、割り で, で、もこれを反復すると、あの、n234 で、とやっと見つけます。25×17 プラス 18×23 が839になります。ですね。<咳>これで、なんかその、あと839円で、17、お菓子 x の17個を変える。で、お菓子 y の23。 買うことができます、まあ、こういうふうな課題が今週一つが出ます。じゃあ最後に、組み合わせ論についてちょっとあの簡単に説明します。組み合わせの論がえっとまあその数えるものを勉強するあの数学 の, あの分野なんですが、 競技プログラミングの場合だと、えっ、ー、と、まあ、シクエンスの計算が多く行われます。シクエンスの計算が、レクレント形式と、なんかその、クローズドフォームで計算することができます。レクレント形式ということが、ま、あその、再帰還数の話ですね。それは、ま、動的プログラミングで、まあ、再帰還数を決めて、で、動的プログラムで、その再帰還数を計算すること。クローズドフォームだと、なんかその、 なんか、再起が必要ない、ループが必要ないの F の関数を計算します。これはね、なんか、プログラミングが難しいっていうより、紙でその closed form を計算して、で、その closed form がプログラムで計算すると、まあ、結構、なんか、10行とか20行のプログラムで、なんか、この組み合わせ論の課題が解くことができます。まあ、例えば、なんか、簡単な例から考え始まると、トライアングラ数ですよね。 トライアングラ数が tn っていうことが1から九まで、から n までの足し算となります。だから t 1は1ですね。t 2が1プラス2。t 7が1プラス2プラス7とかですね。で、さっきのレク c レントフォームが tn イクワル tn-1。で、tn を計算しろっていう課題が出ると、まあこれはループとか、で、なんかそのメモイゼーションとかで計算することができます。まあこれは 3n プラス1の問題ですね。第一週間の目の。 で、この closed form が n る n プラス1ですね。だから、これは tn を計算しましょうという問題であれば、まあ、この数式を計算するだけです。これは、なんか、紙で計算して、プログラムで実装することができます。もう少し、なんか、あの、面白いシクエンスにすると、まあ、よく出るのはフィボナッチですね。フィボナッチ c c i が fn が fn-1 プラス fn-2 の足し算ですね。だから、f0 が0で f1 が1で、 で、FA のリクレンスが f -A のマイナス1プラス f -A のマイナス2フィボナッチは、なんか、えっと、会場のように結構早く大きくなります。ですね。<笑>で、なので、えっと、まあできるだけ、なんか、メモイゼーションを使いましょう。あと、フィボナッチのレクレントフォーム、えっと、クローズドフォームがこんな感じです。なんか、 fn-1 プラス f-2 のレクレンスなので、なんでこの closed form がなんか5の二乗根が出てるのか、すごいなんか不思議な closed form なんですけど、でもこの closed form を見るとなんかフィボナッチの面白い特徴がいくつか発見ができます。一つの発見が、このマイナスがマイナスの n の解乗 n 乗になりますので、n が大きければこれが小さくなりますので、 まあ、ここだけの、えっと、フォームとなります。ですね。だから、それはなんか FN が誰ぐらい大きくなるのか、あと考えることができます。あと、フィボナッチが、あと、桁が繰り返すことがなんか面白い特徴です。例えば、フィボナッチの最後の桁が 60N ごとにあの繰り返します。で、フィボナッチの最後の2桁が 30N の解除に。例えば、 F6 が8、F66 が88で、F366 も88になります。まあ、これは知ると、ええー、って、面白いでしょう。はい。あと、よく出てくる、あとシークエンスが、バイノーミアルです。バイノーミアルが、えっ、ー、と、多項式の、あの、コンスタントを表すシークエンスです。例えば、A プラス B の3乗が、 1の A の3乗プラス3の A2 乗 B3 の AB2 乗と B の3乗まあ1331ですねで A と B の5乗が1510151ですねこれはなんかあのこのシークエンスが2つの数字で指定してるシークエンスですねこのえっと N 乗とそれで K のこの値ポジションですね例えば CNK が52がえっと5の2 ですので、0、1になるんだ、10となります。まあ、計算を考えると、あの、まあ、あの、このバイノーミアルコエフィシエントの考え方が、あと、A か B を、N 回を選択しないといけない。A の K 回をどうやって選択方法があるのか。まあ、例えば、と考え方が、あの、えっと、まあ、0、1、なんか2分の文字列。 えっと、まあ、n、n 桁の二分の文字列が k の位置がある、存在するのはいくつかがあるのか。それは cnk ですね。あとは、なんか、あの、グリードでパスがどれぐらいがあるのか。ですね。グリードが n のサイズで k のサイズ、まあ、n と k のサイズで、それは cnk がグリードのパスとなります。こう考えると、あの、a が k 回選択して、なんか n 回の中に a を k 回選択する。で、あの、それを考えると、a が k-1 回を選択するか、まあ、また a を選択する。a が k 回を選択するか、b を選択する。そうすると n, cnk が cn-1k-1 プラス cn-1k ですね。これは結構大きくなりますので、dp で計算しましょう。 まあ、DP で計算すると、となんかパスカールのトリアングルになります。ですね。1、s a ゼロゼロが一で、c ロ一が一で、c ゼロが一一が一ですね。で、C2 が一二 c で、前見たとりに、C3 が一三三一ですね。C5 が1510。C6 はこんな感じになります。あと、closed form がこんな感じになります。CNK が、まあ、みんな、この、 数式見たことあると思いますけど、CNK が N の解乗割り、N-K の解ける k の解乗まあ、これは結構わかりやすい数式なんですけど、気をつけないといけないのは、これは解乗と解乗と解乗なので、この数字は結構大きくなるので、これは単純に計算してしまうと、ビグナムになりますので、なんか CNK は N が小さくて、K が小さくて、CNK が小さくても計算するときに、このビグナムがたくさん出てますので、 計算するときにお気をつけてください。まあ、最後には、カタラン数をなんか紹介します。カタラン数はもう結構出てきます。カタラン数はどんな数字かというと、例えばなんかその加工の組み合わせを計算するときに、カタランですね。0加工のえっと組み合わせ方が1だけですね。なんか何も変更できない。1つの加工もなんか1つのなんかあと設置方法かしかないですね。 二つの過去が二つのやり方がある。このサイドバイサイドと中でですね。これは2になります。三つの過去がこの5つのやり方があります。四つの過去が14になります。5つの過去が42になります。これはどんどん大きくなります。結構カタラン数が出てきますので、これも覚えて、覚えていくといい数字です。カタラン数の recurrent form が、あの、さっきの 加工の考え方で出てきます例えば CK が K 過去があるの表現ですと CK が加工 CA と CB ですねで、K が A プラス B プラスこのエクストラの加工 A プラス B プラス1 A と B がえっと0から1でループするとあのこんな感じになります C の N プラス1がカタロンの C プラス N プラス1が C カタロン1 カタワン i× かけるカタワン n-i。で、i が0から n までですね。これを全部足すと cn プラス1。まあ、あの、バイノーミアルよりカタワン数が結構大きく、もっと早く大きくなります。closed form が、えっと、まあ、こんな感じで cn が1割り n プラス1 の, あの c の 2n 割り n となります。ど、どんな時にカタワンが使うかというと、 ま、あ例えば、えっとポリゴンをなんか三角に割れると、あの、カタワン数が出てきます。ですね。あとは、あと、の N×N のえっとグリッドのえっとダイアゴナルをパスしないのパス。なんか、その、両方のじパスにならないパス。ですね。あとは、なんか、あの、あの、微分のキコゾ。キコゾのあの N、N 頂点ががあるときのと、 どれぐらいの、あの、キコズを作れるのか。それも型ワン数となります。などなどですね。はい。じゃあ、これで、えっと、ちょっとビデオが長くなりましたが、授業がここまでです。で、えっと、ま、この授業の内容をまとめると、あの、ま、ビグナムの扱いと、ま、ログのオペレーションの簡単、ま、ちょっとだけ話して、で、ま、ほとんどの授業が、なんか、ースのテスティングと、えっと、 まあ GCD のあとダイアファンタインエクエーションについての問題を話ししました。最後になんかよく競技プログラミング出てくるあの、シクエンスを説明しました。ですね。来週が期間の問題となります。まあ、あと、この資料では、あの、今週の課題のあと問題の紹介がいくつかありますので、まあ問題にはまって、なんか止まっている場合だと、ぜひ、あの、これをチェックしてヒントをもらってください。 では、あの、この授業がここまでです。皆さん、あともう一度、えっと、Twins で授業法、授業法評価を忘れないでください。はい、では、以上です。